おめえみていな東海育ちのガキが生きてけるほど壁の外は甘くねえんだ壁の外のことなんて全然知らなかったいろんな人たちが広い目を見てる助けたいタグジャビさんもビスコもバーカい ろ, いろ考えすぎ だ, いろいろすぎだセクサオモサイロン ANIMAX